ヨーロッパのソマリア、ヨーロッパの北朝鮮。そんなひどい言われようをしていた国があります。アルバニアです。20世紀も仲間だというのに鎖国して国中を統治下だらけにしていたヘンテコ国家。そんなアルバニアの歴史を見ていきましょう。アルバニアは1920年代の時点でバルカン半島で唯一社会主義、共産主義の運動が起こらなかった地域でした。アルバニア人の共産主義者は フランス共産党に入党するかアリケルメンディのようにソ連邦領内で団体を組織しましたケルメンディは何度かアルバニアに帰国し組織の建設を試みるも失敗1939年にフランスで病死します結局アルバニアには共産主義者の組織が存在しない時期が続きました第二次世界大戦の戦火はアルバニアも襲い1939年にイタリアがアルバニアを占領しました 共産党がないアルバニアでは共産主義者のパルチザンが発生せず、1941年にユーゴスラビアがドイツに占領されてから、地頭の支援で抵抗運動が組織されるようになりました。そして、同年、ユーゴスラビアの党がアルバニアの共産主義者の生き残りと連絡をつけ、アルバニア共産党を結成させました。その中央委員の一人が当時32歳だったエンベルホッチャです。 ホッチャはフランス留学中に共産主義に触れ、早くからケルメンディのグループとも接触があり、すでに反ファシストであるとして、ふだつきになりながらも、各地の同志の休業に尽力していました。ホッチャの活動は、翌42年の反ファシズム民族解放軍結成に結実します。解放軍は、ユーゴスラビアパルチザンの支援を受けながら、抵抗運動の主導権を握り、1944年11月29日にアルバニアを全土解放に導きました。 翌年12月に総選挙が行われ、共産党を中心とする民主戦線が 93% の票を獲得し、46年に人民共和国を宣言。パルチザンの指導者であったホッチャは首相に就任しました。アルバニアは当初、親友語かつ親祖の政策を取りましたが、英米からパルチザンへの支援を受けていたこともあり、アンラの支援も受け入れていました。ユーゴスラビアと同様に、 ソ連邦の力をほとんど得ずに解放されたアルバニアではソ連邦型の社会主義が直接的に押し付けられたわけではなかったのです状況が変わるのは1948年コミンフォルムからユーゴスラビアが除名されるとアルバニア国内でも権力闘争が激化しますこの機にポッチャは国内の親ユーゴ反排除ソ連邦に急接近しましたそれまでの内戦や外交におけるユーゴからの影響を排除しユーゴの衛星国からソ連邦の衛星国にくら替えしたのです ホッチャは、政敵を次々に追放し、党をアルバニア労働党に改組した上で、最高指導者である書記長に就任しました。粛清法を制定し、党中央委員を全員逮捕。ここから、ホッチャの40年にわたる独裁政権が始まるのです。アルバニアとソ連邦との密月は10年も続きませんでした。スターリンの死後の1956年には、フルシチョフによるスターリン批判があり、ソ連邦は、イ・スターリン化や優吾との関係改善を模索します。 ここれに起こったのがアアルバニアです。1960年のブカレスト会議と61年のモスクワ会議でソ連邦共産党の修正主義を批判同年中にソ連邦と断交しました同時期に中所論争が激化したということもあり反修正主義の中国とアルバニアの友好関係が始まりますソ連邦もまたアルバニアへの批判を通じて中国を批判したりホッチャの退陣を要求するなどしたので両者の断絶は決定的になりました 1967年には文化大革命を藩にとって文化革命を開始青年組織を動員して宗教施設を破壊し無宗教国家を宣言しましたでもクリスマスはあったそうですそして1971年10月には中国と台湾の国連代表権を交代させるいわゆるアルバニア案の国連に提案可決させましたしかしこれはアルバニアと中国との蜜月の終わりでもありました 当時はベトナム戦争末期であり中国とアメリカが歩み寄りを模索していた時期でしたアルバニア案可決はその歩み寄りの成果だったのです72年にニクソン訪中73年に中米の国交が正常化するとアルバニアは中国を修正主義と批判両国の間でイデオロギー対立が激化しました75年には米ソで担当があり強硬な立場を取るアルバニアは国際社会から孤立していきます ホッチャはアメリカ帝国主義とアルバニア以外の修正主義国に対抗すべく国の体制を変革しますルーマニアや北朝鮮のような独自路線も批判し自らが世界で唯一のマルクス・レーリン主義国家であると宣言しましたホッチャへの個人崇拝を激化させイデオロギー統制と秘密警察渋り身による監視を徹底その上で国中に統治下を作り全国民に軍事協力を受けさせる総武装体制を敷きました外国との経済活動も制限されます 唯一の正当な社会主義国として一人籠城する鎖国体制が作られたのです他方で遊具との関係を改善したり外国人観光客を受け入れたり国家管理の貿易を行ったりと完全に鎖国していたわけではありませんでしたこの辺りも少し前までの北朝鮮にそっくりですね唯一の社会主義国に期待を寄せていた人々はアルバニアの外にもいました世界各国にアルバニア派と呼ばれる党派が存在していたのです 日本でも元中国派だった山口左派がポッチャ主義に傾倒していましたソ連邦も中国もアメリカ帝国主義と妥協してしまった今信頼できるのはアルバニアだけだと考える人々は世界中にいたのです1976年には新憲法を採択し社会主義人民共和国を宣言マルクス・レーニン主義をより前面に押し出す国家建設を進めました この頃には海外路線をめぐる対立が表面化しましたが、ホッチャは政敵を全員殺すことで事なきを得ました。そして1985年4月、かねてから10業説がささやかれていたエンベル・ホッチャは76歳でこの世を去りました。葬儀では各国の代表や報道陣の入国を拒否、ソ連邦からの朝電は送り返しました。後継者のラミズ・アリアはホッチャの路線を継承し、東欧の動乱の中でも変革を拒否しました。 しかし人々はイタリアやギリシャのテレビを見て世界の状況を知っており国内では反体制の暴動が相次いで起こるようになりましたとうとう1991年人民共和国建国以来初めての複数政党制での選挙が実施されたものの労働党は第1党にとどまりましたこうしてアルバニアは緩やかに体制転換を始めることになったのですその後のアルバニアでは国民のほぼ全員がマルチ商法に引っかかるなどの混乱もありましたがその後安定し 2020年には EU 加盟交渉が本格的にスタートしています。終わり